笑っちゃダメ笑っちゃ<笑>はいでもねえっ、ー、としっかりね気持ちのこもった演武をしますのでお手拍子お心拍子ねどうぞよろしくお願いいたします準備はいいですかいいですか本当にいいですかはい本当にいいみたいなんで早くしろって<笑>はいじゃあ参りたいと思います よろしくお願いします。り えー、会場の皆々様方に感謝の気持ちを込めて、ありがとうございましたありがとうございました。